今僕が見てる光景もメガネのせいで見えてる誤りだといいけど、うん、銀さん飛ぶたくこれ以上賞賛を失いたくなかっただけお前には局長の分まで働いてもらわねえとなきっともう笑ってる標的一斉奏者により沈黙残存する敵へは見当たりません敵ならまだ残っているではないか にににの昔てて逃げ寄せてるに決まっておろうどうぞお逃げになってください。そ, そういう姫様、何分かわの仲間ではついていけず、その隙をこの国はもうダメだ。あんたのすべきことは一つ。全造さん、私も一緒に戦いたいんです。だらこねるなら、ら尻引っタいてでも連れていくだけだ。誰も知るもののない地で、失った友の数を数えて生き続けるか。だが、今ここに。 懸命に生きている友がいるるるがことも忘れる負けられないじゃないあの人だけには桃地姫を頼むぜ皆さんは一刻も早くここから避難してください民が国を守ろうと戦っているのに国が民を見捨てられますかましてあなたは姫ではない徳川茂茂の妹ですこれからもずっと諦めてんじゃねえまだ間に合うまだ止められる撃、うん、てる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 勢力は以前とは比べようもない俺たちが江戸から離れていた間何もしなかったとでも俺が無意味にコスチュームチェンジなどすると思う？早くこの力を解放する時が来たようだ自分と宇宙がまるで一体となったような近藤さんまるでノルマのカメ の, のようにだんが丸見えだいやあんたのカメもただ丸見だ っ, つっての仕方ねえ、うん、おい近藤さんを頼む行く ニコチンカイジとは禁煙によって肺活量を増しマヨネーズ爆散マヨネーズ爆散とはマヨネーズしかよりどころのない土方の前で新進戦組の力得と知るがいいおっとあの人たち結局何にも変わってないよ江戸を守ろうとする俺たちの心も変わらないってことですザキヤマですよおめえが一番変わってんだろうが<笑>ザキヤマさんさえいれば解放軍なんて目じゃねえっすザキヤマ モザイクやめたタバコ、やめたいじかたいじめるのやめるのやめた山崎やめ自分のひれきさを痛感して枷をつけて特訓する局長に習ってみたんですもしかして俺はすでに枷を背負ってるんじゃないかって思い切って枷を捨てたらこうなりました枷っていうかそれお前本体どっ、えー、の, のころか、局長は後方もなくなくたや、えー、けど山崎 T シャツを脱いだ俺たちの力を見せてやれ !T シャツ引っかかってる、うん、!T シャツ泣いてるちぎ<笑>れるどうですかおいゴリラとランボーもぶっ倒れたぞやっぱあれは捨てちゃダメな T シャツだったんだアホだしの T シャツ着せと冷やした<笑>行くぞまだ試合は終わっちゃうよ続けゴールを目指せおい何笑ってやがんだ今どんな状況か分かってんのか我らの愛した江戸は。 ここにあります全艦撃ち課題を撃て黄紋が発射した瞬間<笑>この黒い霧はこの国は侍のものだけじゃてめえらの国でもあったなもう市街地は空っぽ準備は整ったわよ丸ごと全部守るしかない鬼羽ばんしゅうオニア参る 私は一生あなたのメス豚ですご主人様こんなにたくましくなって帰ってきたんだものそれ銀さんじゃないね銀さんそんなに見えっ張りじゃないね黒い霧そんなもので我らの火は消せはしない我々の復讐の炎は燃え上がるいやそれだけじゃないままさかあれは ダキンジシー何でもやんのがヨロズや金ちゃんだ金さんお前とお前が巡り合わせてくれたヤツらが教えてくれた俺のからくりは今この時のためにあった絞れたじゃねえか地球からゴハエタもう覚悟は決まっていますゲン様この金色のネジ無駄にしてくれるなよ もう二度と大切なものを奪われないためにネジを回し続けてる江戸中のからくりたちやネジ一本かりるぞ な, なんだ何も。 普段はろくに言うことも聞かねえポンコツどもが役に立たなくてもポンコツでも一緒にくたばる覚悟はできてたんだぜ人生をからくりに捧げてきた男が戦争を止めるためにだがそれでもケツまくるわけにはいかねえ別れの挨拶はもう済ませてきたのかたまさんよこの命を 世界も人間たちよあとは任せた ぜ, せたぜ友達になってくれてありがと う, がとうだ言ったはずだ我らは負けぬと今は少しだけ休むといい棒を閉めよう みージョー準備終わりました伸びきった陣容の腹を突き分断する一人二百人切ればボーナスくらいは出してやる二百0行くぞマンラの…わしらの戦うべき相手は他におるそしてこのまま争い合えば復讐どころか捜査のう逆襲の時は来たぜよら ズラじゃない囚人番号3692番手をまんも捕まっとるんかい皆の者いつでも突入できるように準備はしておけおっホ<笑>に見えてないんでしょうかなんかさっきからやたらと周りをうろついてるよかんな透明でも俺たちはこうして見えているぞ<笑>ということを丸見えではないかー明かりを消せ気配も消せ宇宙に溶け込むのだたまらは宇宙の一部である宇宙そのものだ お, お けば妙な練習に囲まれ囚われていた機体から歪説物のようなものが生えた妙な連中。の船は滅びゆく地球から死を守るためのどうせ滅ぶ星です本という輩も皆死にます